はあ、もうサンロだぞこのままやったってえ急ぎビビってんの確かにあいつらのゴールはスーパースペシャルだよねだったんだったんじゃんこっちもできた